マジでないですよこれあの欠点は本当にまるでこう名作映画を見た後のようなこれは本当に名作テントだと思いますどうも皆さんこんにちはけんです今回紹介するのはまたまたテントなんですけれども最近テントの紹介ばかりで申し訳ないんですけれどもゴールデンウィーク前に全てのあの手持ちのテントを紹介しておきたかったんでちょっと最近ちょっと詰め込んでます今回紹介するネイチャーハイクのテントなんですけれども今お見せしているのでこんな感じですね で, で ここ屋根がついてますすごいですね、えー、このテントのすごいところは重さが全て含めてペグとかロープとかポールとか、えー、テント本体全て含めて 1060g っていうとこですそれにもかかわらずテント自体は必ずしもペグを必要としない自立式のテントなんでこういった芝生の上だけでなく、えー、コンクリートの上道の駅とかそういったところでも設置することができますということで今回紹介するテントはこちらディディンネイチャーハイクのビッグワンというテントを紹介します このテントは下にスカートがついているモデルとついていないモデルがあるんですけれども今回はついてないモデルを紹介しますめちゃくちゃ軽くてコンパクトなテントなんですけれどもたくさんの特徴があるんでまずはそのテントの特徴をさらっとご紹介いたします1つテント本体ポールペグロープすべての付属品を入れたとしても重さは 1060g と超軽量であること2つ収納時の大きさはテントやポールなどをすべて含めた上で横 43cm 直径1 2センチととても小さいこと3つ自立式のテントなので芝生の上だけでなくコンクリートの上などどこでも設置できること4つドアの形はこのように特徴的な形をしていますポールや落ちてる木バイクや自転車などを使えば簡易的な屋根を作ることができます5つ組み立てが簡単で早いということ6つ1人用のテントで小さいテントですが天井のポールのおかげで体感的にはかなり広く感じます 7つ、小さく軽いテントにもかかわらず通気口が2つもあることさらに通気口はテントないから開け閉めできること8つ全室が2つあること9つ専用のグランドシートが無料で付属していることです早速袋から出して詳しく見ていきましょう袋には組み立て方の説明書が縫い付けられていました日本語もあります付属品はメインのポールが1セット これにはアルミニウム合金が使われており柔軟で強度が強いものとなっていますペグが9本とロープが3本ですでは早速組み立てていきますネイチャーハークのポールが Y 型になっているテントはこれで3個目ですが設営はとても簡単でどんなに初心者でも3分を超えることはないと思います今回は初めての設営でゆっくり組み立てましたが2分程度で組み立てることができました このテントはシングルボールテントでコンパクトなものですが必ずしもペグを必要としない自立式のテントですつまり芝生の上や土の上だけでなく駐車場や屋根の下などどこでも設置することができます荷物を少なく軽くしたい旅人にはもってこいのテントだと思いますこのテントはいわゆるシングルボール構造のテントですインナーテントとフライシートが別々になっておらず室内と天井や壁は同じ生地です シングルボールーテントにはメリットとデメリットがありますメリットは軽く小さく設営が簡単にできるということデメリットは結露しやすくなるということですしかしこのネイチャーヘックのビッグワンはシングルウォール構造にもかかわらず全室がついておりドアの部分はメッシュでできておりさらに上部に通気口が2つもついているので普通のシングルウォール構造のテントよりもはるかに結露しにくい構造になっていますシングルウォールですがダブルウォールの特徴を持つハイブリッドなテントです とということで外見を詳しく見ていきましょうテントの上2箇所に換気用のベンチレーションがついていますこれは外側からではなく内側から開け閉めできます雨が降っていたり寒い時期にテントから出なくていいのはとても評価できるポイントだと思いますただし風向きによってはここから雨が入ってきてしまうと思います扉を開けてみましょう扉はとても特徴的な形をしておりファスナーは中央ではなく正面から見てこの部分にしかファスナーがありません 扉を開けるとこのようになります扉は全て閉め切るか向かって右側だけ開けるか全て開けるかの3パターンを使い分けることができますまたこの扉高さが 1m 程度のトレッキングポールや落ちている木などを使えばこのように簡易的な屋根にすることができますもしバイクや自転車で旅をしているのであればバイクや自転車はポールの代わりにしてこのようにできます このネイチャーハイクのビクはこんなに軽くコンパクトになりにも関わらず様々な点で工夫をまき散らして楽しませてくれるとても面白いテントですそこら辺に落ちていた木で屋根を作ってみましたが1分程度で作ることができましたあくまでも簡易的な屋根なので上から見るとこのように左側がガラ空きです雨が降れば自分の身も室内も雨から守ることができないので晴れた日のみの機能と思った方が良さそうです室内の扉を開けてみましょう 扉は全てメッシュでできており通気性がよく結露しにくい構造になっていますこのネイチャー100のビクは前後に全室を作ることができます反対側の全室にはファスナーはなく出入りすることはできませんが奥行きが 50cm 程度の全室を作ることができます室内のテントの下部にファスナーがあるのでファスナーを開けて裏の全室にアクセスすることができますブーツ程度であれば後ろの全室に置くことが可能ですこれにより正面の全室のスペースを使う必要がなく調理スペースなどを確保することができます テントの中を見てみましょうテントの上部の中央にもライトをかける輪っかがついていますフックではなく輪っかなのでかけられるランタンなどに制限ができると思いますが工夫次第でどうにでもできると思います入り口の左側にメッシュのポケットがついています室内の大きさは 210cm×85cm と狭く1人が横になれる程度の広さです前回購入したネイチャーヘックのエアーマットを引いてみるとこんな感じですそこに僕が寝てみるとこんな感じです 天井のポールや白という色により圧迫感はなくむしろ広い印象を受けます各部の大きさは 2108075210cm82cm93cm48cm50cm ですバイクのタンクバッグやリュックヘルメット程度の貴重品とながら一緒になることができそうです耐水圧についてです現在縫い目の部分に水をかけていますかなり水をはじいているのがわかるでしょうか 縫い目には防水の CM テープ加工が施されており縫い目から水が入ってこないようになっています耐水圧はフライシートが 3000mm 床が 4000mm 付属のグランドシートが 3000mm となっています撥水性のある生地が使われているため叩けば簡単に水を落とすことができます普通扉のこの部分はマジックテープが使用されていますがこのテントは磁石が使われていますテントに入るときや出るときにいちいちマジックテープを外す必要がなくスムーズに出入りすることができます しかも弱い磁石ではなく結構強い磁石なので強風が吹いたとしてもまくり上げられることはないと思います付属のグランドシートを広げてみましょうこのグランドシートはこのテントの専用のものなので底面の形が同じになるように作られています四隅をポールと接続すればこのように持ち上げても取れることはないのでとても便利なシートです 今まで愛用していた同じネイチャーハイクのオレンジのテントの床が破れてしまったので次はこのテントを僕の旅中のメインテントにしてみようかなと思っています購入先は概要欄に貼っているので気になった方はぜひチェックしてみてくださいはいとこでいかがだったでしょうかネイチャーハイクのビッグワンというテントの紹介でしたということでモロケンのフリートークなんですけれども正直言います今の僕ののの僕気持ち、心の心境状況というのは まるでで名作映画を見た後ののような感じの気持ちですどういうことかというとこうねあの名作映画を見終わったりした後ってなんか誰かにその良さを伝えたいじゃないですかっていう気持ちです僕今そのぐらいこのテントを触った後っていうのはもうまるで本当に名作映画を見た後のような感じの気持ちになるぐらい本当にいいテントですじゃ何がそんなにいいのかというと えー、皆さん、えー、知ってか知らずか分からないんですけれども僕はキャンパーではないんですよで元ブロガーでもないんですよ僕はあの旅人だと自分で思っててでこのテントはまさに旅人に向けたテントだと思っててまあそうですよねキャンプするのにこんなに軽い必要ないじゃないですかなんで、えっとまあ、本当に旅人向け、まあ、山とかね想定して作ってるのかもしれないですけど僕は旅人なんで旅人目線で言うと 旅人にとってはものすごくいいテントだと思ってこのテント6つぐらいですね細かいところでめちゃくちゃ気に入ってる点があるんですけどまずこのここここですよねこのこれロープをかけるところができるところなんですけどあ の, こ, こ, こ, の部分この部分の長さを変えることができるんですよどういうことかというと今ちょっとこれピンと張ってるんですけどここの長さを簡単にワンタッチでこうやって緩めることができるんですよ 緩めることができるし、えー、引っ張張ればピンと張ることもでできるんですよでこれ、どういうことかというと、さっき僕あの、ここにね、バイクをこう持ってきて、バイクに、えー、ひこ紐を引っ掛けて、えー、バイクで屋根を作るっていうのをお見せしたと思うんですけど、あれはまあバイクじゃなくて、自転車でもいいんですけど、ここの紐を調節できなかったら、バイク側で、えー、調節しなきゃいけないんですよ。どういうういいことかというとか 例えばバイクが遠すぎるとテントより遠すぎたらバイクをまた下げてまたこうやってでまたこの紐が届くかどうか確認してっていうことをやらなきゃいけないんですよ、まあ、これは自転車でも同じなんですけどつまりですねテント側で紐紐の長さを調節できるということはバイクをとりあえず置いといてここで 紐側ででで、えっと、長さを調節すするることができるんですよなんで、まあ、バイクの微調整が必要なくてとりあえずバイクはポンとここに持ってきますで、えー、そのままかけれたらそのままいいんですけどえ紐が足りんかったらすぐ伸ばしてピュッて引っ掛ければいいしっていう感じで、えっと、バイク側ではなくてテント側で調節できることができるんでんこれは も, ものすごくいいですねここ の, この長さが調節できるだけでそういった屋根が作りやすくなるでここの前室ここに ペグダウンした時のこのペグダウンがやりやすくなるというのとここをえっとここ側に引っ掛けてえドアにできるんですけどドアをこうえーパタって折りたたむことができるんですけどその折りたたみもしやすくなるっていうことでここ1つが短くできる長くできるっていう機能があるだけで3つ4つぐらいのことが容易になっちゃうんですよ。っていうので これはいいなと思ってますえ こ, こ, のここの長さが微調節できるっていうのがめちゃくちゃ気に入ってる点の1ポイント目なんですけど、えー、2点目としては、えー、っと今お見せしてるこの横のポールメインのポールなんですけど右側と左側って今こうやってねポールが Y 字のやつがあると思うんですけどこっち側とこっち側の長さって違うんですよなんでこうやっちゃう と,、えー、っとテントを組み立てることができないあの穴が刺させられないんで あの組み立てることができなかったんですよ、今までは。えっと、ここに手元にネイチャーハイカーの違うテント、えー、僕が今まで愛用していたテントがあるんですけど、このテントと前回紹介した、えー、っとシングルウォールテント、緑色のテントですね、は、えっと、長さが違うんで、いつも僕間違えてたんですよ、組み立てるとき。 えっと、右と左の、えー、ポールの色そしてポールを差し込む場所の色がオレンジとグレーで、えっと、色分けされてるんですよで付属のグランドシートも色分けされてるんで、えっと、組み立てるときに間違えることがなくなったということが挙げられますなんで組み立てがものすごくしやすくなった感じでございますでそれと、えー、似たようなものなんですけど3つ目の細かいポイントなんですけどここにあの横のテントの天井の横のポールがあるじゃないですかね 天井に横にポールがあるテントっていうのは、まあ、珍しくないとは思うんですけれどもだいたいそのポールって、えっと、後付けなんですよねメインのポールをこうやって組み立ててでその上にこう自分で刺してポールを入れる感じなんですけどこのネイチャーのビッグワンの場合はえっとこの Y 字のこのポールに、えー、あらかじめこうやって横のポールがつ、えー、いてるんで組み立てが簡単ですしなおかつその 横ののポールを通すすすってものすごくこう力がいるんですよねピンと張らなきゃいけないんでなんですけどこれはもうそのあらかじめついているんでえー、っとそのテンションがちょうどいい具合に調節されてるんで組み立てがめちゃくちゃ簡単なんですよ そ, のそんなにこう引っ張らなくていいしあの横の上のポール部分、えー、組み立てるのはあまり好きではなかったんですけれどもこのビッグワンの場合はめちゃくちゃ あの簡単にななっているるのででそこも評価でき点かなと思います4つ目なんですけれどもここに磁石があるって説明したと思うんですけれども僕どうせあの中国のネイチャーハイクのテントなんでどうせこの磁石あの弱い磁石だななんんだろうなと思ってたんですよ風が吹いたらペラッてめくれるようなそういう磁石だろうなと思ってたんですけどあの意外といや意外とっていうかめちゃくちゃあの強力な磁石がこう使われてて相当な強風が吹いてもこの磁石がめくれて。 あのここからここからの雨風が入ってくるようなこともないんじゃないかなと思いますでここがマジックテープだった場合なんですけど、えっと、出るときとか、まあ、入るときもそうですけどもういちいちねこうチャックをこうねファスナーをこうしてここにマジックテープ分があるんでここピッてやってこうしないといけないじゃないですかでもこの場合は普通にこうやったらねあの磁石が取れるんで。 いろんな点でなんか細かい点なんですけど本当にその程度の細かい点なんですけどいろんなところにこう工夫とか散らばされててまあ軽さ重さとかね軽さとかこう犠牲にせずにあのめちゃくちゃ機能性がいいテントになっててこれは本当に名作テントだと思います5つ目の細かいポイントなんですけど通気口がですね中から開け閉めできるんですよね棒を刺したり引っこ抜いたりすることで通気口を開け閉めできるんですけど テントの中から棒を押すということはえー、っと何かこう今、えー、映像でお見せしてる通り、えー、つまみがあるんで、えー、つまみを持って棒を差し込むことで簡単に、えー、棒を差し込むことができますでもしこのつまみがなかったらね大変じゃないですか支えるものがない踏ん張るものがないんでこのつまみとかそういった本当に細かいところ本当に本当にそんな細かいところなんですけどよくできてるなあっていう感じです でこののテントはネイチーイク、えー、中国のメーカーカですなんですけど本当に中国のメーカーが作ったんかと思うぐらい完成度が高くてもうなんかもう唯一本当に唯一、えー、難点を挙げるとするならばその、えー、通気口のこの部分ですねまる、あ、いハトメの穴みたいな感じになってると思うんですけどそこから雨が多分これ吹き込んでくるんじゃないかなとあの風や向きによってはね そこだけがちょっと、あのーまあ、マイナスの点かなっていう思いますねでもそれ以外はマジでないですよこれあの欠点は本当にそのぐらい素晴らしいテントだと思いますほいでですねこのテント自体が、えー、1060gMAX、えー、の全ての装備品含めて 1060g なんでどうせなら他 の, あの装備っていうのも、えー、軽くしたいと思うんですけども今回これ使ったこのネイチャーハイクのこのマットエアーマットなんですけど このエアーマットもえっと 420g なんですよね普通は僕はあまりエアーマットって好きじゃなくて、えっと片付けが面倒なんですよエアーマットって空気を入れるのも面倒だし抜くのがとにかく面倒なんですよでもこの、えっとこのね、H100 のエアーマット、えー、ちょっと見てもらったら分かると思うんですけどここの空気の部屋っていうのが比較的大きいんですよ他のものと比べて、えー、この部屋が大きいとどういうことが起きるかというと単純に えー、からつけが楽になるんですよ、えー、この部屋が細かくて、えー、部屋が多いとその部屋一つ一つにちょっとずつ空気が溜まっていってあの空気を抜くのが大変になっちゃうんですよ部屋がいっぱいあるんで抜けにくくなるんですよけどこの空気の部屋っていうのが大きくて数が少ないとその分空気が抜けやすくなるんで殻付、えー、け簡単になるっていうのがあの僕が、まあ、エアーマットの中では、えー、気に入ってる点ですねはいところですねももう一つちょっと紹介したいものがあるんでですけどこれてで えっとですね、僕結構重度の超重度 の, あの花粉症なんですけれども3月、まあ、2月3月もう4月になって花粉ってね結構落ち着いたんですけど、えっと、花粉症の季節はキャンプするときにこれを使ってましたこれまあんかというと、まあ、簡単に言うと空気清浄機なんですよ、まあ、空気清浄機じゃないけどこれめっちゃちっちゃいんですねこんな感じで、えっと、もう手のひらに収まるサイズなんですけれどもなんかねこれを電源オンにしとい て, オンにし て, おいてテントの中に入れとくと 空気中に舞ってる花粉をなんか落とすことができるらしくてあの花粉の季節は僕これをテントの中にずっと入れて使ってたんですけど、まあ、なんかね多分効果あるんじゃないかなと思います、まあ、僕本当に重度の花粉症なんで あ, あのー。 ね、ゼロではないですけれども多分あるのとないのじゃ多分結構違ってくるんじゃないかなと思います、ね、こんなちっちゃい空気清浄機なんですけれども、まあ、空気清浄機じゃないんだよね空気清浄機やったらほら吸い込まなきゃいけないじゃないですかで吸い込むってことは大きくなるってことじゃないですかで大きくなるのは旅人の僕としてはあの問題なんで、まあ、こういったちっちゃいやつを買って試しにね買ってみて試しに使ってみたんですけど、まあ、なんかね今年の花粉はそこまでなかったなとこれを使えばねっていうのは感覚的にね はありますえー、ちなみにこれはマイクロ USB で充電することができますなのでこれもちょっと概要欄貼っときます